エルグラー代表のアーティストシーンです、えー、今日は皆さんにねピンク系のミニブーケの作り方を教えます、えー、本当にこうね簡単にできるミニブーケですのでぜひ皆さんもこう画面の前でね一緒に作ってみてください、えー、これね実際に花束って持って作るのと作らないのと全然こう感覚が違うんですね、えー、なのでもうねこう体感してね感覚で覚えてもらうと すごく良いと思います、えー。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、えー、今日はねこの花材ですね。こちらの花材で武器を作っていきます、えー。では早速始めていきます。はい、では始めていきます。えー、このようにバラを持ちます、えー。そしたらこのバラの横にですね、まあ、よくいつも僕がやってるんですけどドラスナウコを持ちますね。 その時にまあこのバラとドラセナの高さがまあこのぐらいですね。の段差をつけてください。そしてまたバラを持ちます。でカーネーションですね。はい。そしたらここでまたこの丸めたドラセナですね。これを持ちます。 段差そうです、ね、ちょっと若干バラを上げますこんな感じにしましたいいですかね、えー、このドラスの巻き方についてはエルフラワーの会員サイトの方をご覧ください中に書いてありますそしてここにユカリを入れましょうそしてまたこのバラをね入れますバラの葉っぱはみんな取っちゃいましょうねカーネーションです この、ね、花束ってこのお花の微妙なこのアップダウンですねアップダウンがよしあしを決めていくんです<音>なのでこのアップダウンをうまく、ね、できるようになるとものすごくこう上達しま す,、はい、またいますでこのたりレースフラワーちょっと一本入れます レースフラワーの入れ時、入れどころとこの高さなんですね、これがまた重要です。あんまり低く入れすぎると沈んで見えるし、高く入れすぎる と, と立っちゃう感じになるのでね。で、ドラスネ入れます。で、またバラを入れます。えー、このね、花束ってこの花材を交互に交互に入れていくね、えー、この感覚なんですよね。 入れます。はい、入管の葉っぱを入れますね。えー、そしたら、ここでちょっと流すね、葉っぱをこう、ガラスの葉っぱを入れましょう。はい、こういう感じですね、今ね。もう一枚流す葉っぱ入れて、はい、こちらで完成です。 ではこちら結束して正面から見てみましょうどうぞ<音楽>はいこちらのブーケはいかがだったでしょうか割とねこう簡単に。 できます、えー、そして綺麗です。えー、でこれはお家にね飾っておいたらものすごくこうセンスがいいお部屋になります。もっともっと皆さんの部屋のセンスがいいと思うんでそこにこういうかっこいい向きを置いたらさらにセンスも良くなります。えー、なのでぜひ皆さんも作って飾ってみてください。えー、ではですね皆さんのこのお部屋がね さらにこうセンスアップすることによって今日のレッスンを終わりにしたいと思います。えー、ではまた次回お会いしましょう。See next time.